親ヤジダンサーズらしい演目のジャムというのをやらさせていただきますじゃあ皆さんご入場お願いしますすいませんちょっと着替えがっと忘れてました、はいえー、ちょっとお待ちください She's <laughs> gone. I'm gonna beat you up, I'm gonna beat you up, I'm gonna beat you up ダンサーズでございました。どうもありがとうございました。またどこかでお会いしたいと思います。よろしく。ありがとうございました。親父ダンサーズの皆さん、ありがとうございました。皆さん、た。